皆さんこんにちは生垣を手入れする時に表面を刈り揃えるだけでしたら刈り込みバサミで刈っても良いのですができるだけ小さくしたい場合やあまり密にしたくない場合は切り戻し剪定というのを行います今回はレッドロビンを題材にして切り戻し剪定の例をいくつか見ていただこうと思います刈り込みのようにピシッとまっすぐ仕上げることはできませんが より自然に近い仕上がりになります切り戻し剪定は仕上げる輪郭よりも内部で行う作業ですのでハサミの動きは外側から見てもあまりわからないと思いますなるべく見やすいように私の目線でご案内しますこのように小さな脇枝を残して 輪郭の内部で切るのが切り戻しです刈り込み仕上げと違って葉っぱがちょん切られることはありませんから枝先が自然ですなるべく小さくしたい場合は輪郭の表面で処理せずに奥の方にある小枝を探してそこまで切り戻します 枝の途中で切り詰めをせずに奥にある小枝を探します徒長枝のような強い枝は切り残しをせずに付け根で切り取ります切り戻しについてわかりやすく葉っぱのない枝で説明いたしましょう、えー、このような木を小さくしたい時例えば この大きさにしたいとき一番やっちゃいけないのはこういうふうに切ってここを揃えようとすることですねここで切ってもこの辺から芽がワッと出ますしねこれは変な切り残しになってますしねこういう切り方はまあ刈り込みとかと同じでねあんまり良くないですね剪定としてはですからこの辺の高さにしたいんだったら この枝とこの枝がそこに達してるわけですからそれが残ればいいんですねだからここから切り戻してしまってここで切り戻すそうすると輪郭としてはこうなりますよね全体の高さを このぐらいに小さくしたいという時はですね残す枝先にマーキングをしておくとわかりやすいかもしれませんマーキングした枝の直上で切っていきます 徒長枝や強い枝は切り詰めをしないで付け根で切り取りますこれが切り戻し剪定です 残った枝先は大体の輪郭た切り詰めます表面の浅いところで切り戻ししてもあまり解決にはなりません少し奥に入ったからといって 途中で切り詰めるのもダメです徒長枝を切り詰めてもまたそこから徒長枝が出ます良い脇枝がなければ徒長枝は元から取った方が良いでしょう 強く伸びた枝は途中で切らずに奥の方をよく探して小さい脇枝があればそこまで切り戻しますこのように作業していくと大きくなるのを抑えることができ 中もある程度透けると思います。 旦那さんがやられたんですかこの間はう、ね、結構もう木が古いですよ ね, そうですねはい吟味、うんうん、してっていうのが難しいですよね、はい、そうですねえーま、ええー、ええええ 考前はもう、うん、そうそうまあねそえる揃えてればいいっていうのもあるんだけどやっぱり枝が結構絡んできたり、はい、絡んでくるとこういう枯れ枝が増えて、はい、枯れ枝だけでも結構鬱陶しいんですよね、はい、実, 実はね、はい、で枯れ枝取ると結構すっきりしたり、はい、あとこういうほら強い枝は、はい、切ってもまた強い枝出るじゃないですか、はいね、だからそういうのをこうほら弱いところに、うん 切り替えればこっちの枝おとなしいからそんなズンと行かないんですよね。だからそのでもレッドロビンなんか結構こう枝の色とか見るとこうほら薄茶色いじゃないですか。こういう枝はもう勢い強いんですよね。だからもう輪郭でこういうふに切ってもすぐ出ちゃうんですよね。だから周りにもう枝があればもう元から取っといた方があの強い枝出なく出ないんですよね。 そういういだから揃えようと思ってやってるとに今みたいに切っちゃうと穴開いちゃったとか、はい、下がっちゃったとかって、はい、そういうのが気になるとやっぱりでできないんですよ ね, そうですね、うん。そこはやっぱり気にしちゃうんでみんなやっぱり形が揃ううのを目指しちゃうんですよね。だからこういうふうに こ, うほら こ,、はい、こっちから向こうよく私が越境してるって言ってるんだけど、はい、こういう枝を残しちゃうんですよね。はいはい えー、だからこれもほらこっちへ来る枝だから本当はだから向こうへ行ってる分はもう落とし先に落としとけばそんなにあのこう交差していかないんだけどそれをやっぱり見落としちゃうっていうかやっぱり表面に目いっちゃうから ね, そうなんですよねどうしてもねだから育つ先のことの想像がなかなかつかないからあ今の見た目でそうですよね、うん、まあそこへね い, い, いっちゃうんですよどうしてもね。 うん、その場のやっぱ形をなんとかしようとしちゃうんで私なんかもうた多少でこぼこでも気にしないですもんうんうん、そのうち勝手に治るだろうと思ってやるから育つことの造ってのは、ね、なかなかやっぱり<笑>そうですね<笑>でも結構思い切ってぐちゃぐちゃにしても治っちゃいますから ね,、うんそうですねえー も う, うまくこうな自分が治るからね木はね、うんうんえー。どこに手を入れても一が残すっていうのが、うんうんそうですね、やっぱりもうできるだけ中にしとかないともうここら辺でいじってももう絶対出てくるじゃないですか。だからもう 一番奥に例えばこれなんか一番奥にあるじゃないですか、はい、もうそしたらもうこれまでいっちゃうんですよね、うん、こうしとけばまあそんなに、はい、それでもこうきれいなやつは結局こうなるじゃないですか、はい、だから詰めてもこの辺までしか行かないんですよ、はい、どうしてもだからも う, こう見ても中にこ う, こういう細い枝あったらね、はい、ちっちゃい枝あるじゃないですか、はい、この奥に、はい、そしたらもうこのごついのを捨てちゃうんですよ、はい で こ, こでもう穴穴がちょっと見えようが、うんはい、<笑>これ出るからいいやっていう、はいうん、とにかくちっちゃい面に戻して、はい、これでももっといもっと奥にあればいいんだけどね枝が古くなると中吹かないでしょ、はい、うで ね, ねだから難しいんですけどねこういう枝ね、はい、こういう子を作って、えー、もう途中にないやつはもう困っちゃうんだけど、はいはいうん、まあこういうのも取っちゃった方が うん、うん、こう取られるとやっぱな 何, 何かしら拭くからね、うん、で周りの枝が補うからもうこういうのもほら葉っぱあるとこしかこうやって切るしかないじゃないですかそうとやっぱりごついんですよねでもこの辺がこう茂ってくればもう将来的には捨ててもいいし、うん、だからその過渡期を待てるかどうかなんですよね あこういうい下枝の な, ん か, なかなか芽かが吹かない枝っていうのが難しいですよ、はいはい、戻すとこがねこれちょっとでも芽があればもう締めたもんなんですけど、はい、そしたらもうこっちがどうであれもう あ, あんまり関係なくつ、はい、つ詰めておいちゃった方がねこう押さえたい時はね、はい、でも 途中の段階ではもうあのお客さんが自分で刈り込んでもとにかく刈り込み豆にすれば密になりますので刈り込んどいてもらってで植木屋入った時にこういうふうに枝抜き し, してもらうっていうのでも十分管理はねできるんで毎回毎回こんな手かけても大変だし自分で分かる意味枝とかがね分かってくると。 将来的にいらないかなとか。もう結構向こうから来てますよね、骨、ねえー。でも、おと、もう落とせなくなっちゃってるんですよ ね, ね、えー。これなんかもう向こうから来てんだけど。もうこうあればいいんですよね。もう芽があれば、もうとにかくそこに戻しちゃって。それでもね、いくらも詰まってないんですよ、これでも。 せぜいいぜ1 0ンチぐらいしか詰まってないねでもここで切ってたらもうダメですもんね日ね。 だかウーキャーでも面倒くさいから刈り込んじゃいますもんね刈り込んでるともう余計に小さくできなくなっちゃう、ね、そうなんですよでまあ植木屋も分かってんだけどもそこまでお金かけられないじゃないですかだからもう刈り込みで逃げちゃうんですけどね、まあ、ってそうそうそう、ね、そうなんですよね 最後に害虫の話をししておきましょう夏から秋にかけて毛虫がつくことがありますので注意してください特にこのイラガの幼虫は刺されるととても痛いので不用意に触らないようにしてくださいご視聴ありがとうございました